ここっちが、が、えーードドライバーでこれがードライバー<音楽>イババです、れ大いやー遅くなっちゃったんだけど。 今日はね、これで遊ぼうかなって思いますデララックス大間ドライバ ー, ーいや、これねもう1週間ぐらい前に届いとってないけど寝かせてましたちょっと、うん、熟成させるみたいな熟成させるみたいな感じワインみたいな感じでは早速開けていこう楽しみ本当はねちょっと早めに開けて遊びたかったんだけど楽しみは最後に取っておこうみたいな そんな感じゴは最後変身したしによかったよねこのまじようにおおやっぽなんか包んである紙もすげえ何これ梱包の紙も今までと違う高級な感じこれもねプレ版限定なんですけどプレ版限定のデラックスって結構なかなかクオリティいいでしょデラックスだけどなんか CSM に近いみたいななんか色とかもねすげえすごい綺麗 じゃあちょっとスイッチ入れますよおお鐘の音 おおマジよ。 出たわ必殺技なるほど必殺技はこれ2つ押し込んでこれで変えていけるんだおお空ガの 時, おークーガの時これダブル押して変えていくあこうやってその時のライダーの捨れるだけなんだ 知恵が我が魔あっこっちがあれかボイスかボイスあれが最終回のやつだねこれ。 違うよ世界を救ったのはゲイツやツクヨミやライダーたちみんなの力だみんなのいない世界で俺一人王様になったって仕方ないめっちゃ。 ゃーえ<笑>ちょっと<笑>はいじゃあとりあえずこのね大間マジオドライバーをやっぱね巻くしかないでしょこれ<笑>巻きたいもんだってということで巻きますあやっぱちょっと入らないからこの延長ベルトを使って巻きます デラックスって子供サイズだからね。あ穴触りはちょっときついです。<笑>お、こんな感じです。こんな、こんなよ、こんな。 いって手が あ, あ変身なんねえじゃんこれなんで変身変身 岩江は岩江と言っている岩江時空を超え過去と未来を知らしめる時の王者その名も大間ジオ歴史の最終章にたどり着いた瞬間である